カルタルール u たとえ火の中水の中草の中森の中土の中草の中あのこのスカートの中カメラマンにやるぞいなかなかなかなかなかなかなか大変だけど必ずゲットだぜポケモンゲットだぜ 言うよ「練習前にしっかり爪を切る」「長いと剥がれる」「引き手の音を鳴らす練習をして」「豆ができたら積極的に潰す」「寸止めから手寸止めしてないし」「星座がやたらときれい」「そりゃそうじゃうを買うと」「パツンパツンなのに上。エ <笑>あの熊さんいっぱい